Step 2 Private and public keys 秘密の鍵と公開鍵。アリスは公開鍵の手法を使うことに決めました。アリスとバブの間にはパブリック の, の, のチャンネルしかないので暗号しなければならないんですね。そうすると、アリスの一番最初の仕事はと鍵のペアを作ることです。アリスは2つの鍵を作って 一つはパブリックキーで一つはプライベートキーと言います。そのパブリックキーは誰でもに渡していいんですけれども、どういうふうにでもパブリッシュしていいんですが、それが新聞に送ったりだとか、壁に書いたりだとか、メールで送ったりしていいんですけれども、それ が, がボブに送ること。もう一つはプライベートキーなんですけれども、そのプライベートキーはすごく重要な秘密で、 Alice はすごく強くあの、強くしなければあの、守らなければならないです。そうすると、Bob ボボはそのパブリックキーをもらって、そのパブリックキーを使って、メッセージを暗号化する。暗号化してから、えっと、メッセージを Alice に, に, に送って、Alice はプライベートキーを使って、メッセージを複合にします。 そしたら、あと、アラスは、ボブの送りたいメッセージが、えっと、読めるようになります。これは重要なんですけれども、そのメッセージが、えっと、アラスしか持ってない秘密な鍵で、えっと、複合できることなんですが、それが、えっと、重要なポイントです。そして、えっと、この手法は基本的に3つの重要なポイントを、あの、できるんですけれども、それが、 であとあの認証 が, ができているし、あと鍵 も,、ま、もうあの作ってあるんですけれども、あとは3つ目は、そのメッセージを暗号化しれされているんですけれども、そのあの最初に言うのはそのあのこの場合に例 に, にはと、認証が、まあ、片側だけなんですけれども、ボブ が, がアリス に, に送って、アリスし か, しかメッセージが読めないとボブを信じて結構です。 で、えっと、問題があるんですけれども、まずは、この公開鍵や暗号の手法 と, としては、一つの大きなポイントは、これがかなり計算が重くて、ね、これが遅いんですそれ。それから、えっと、高いと考えてもいいんですけれども、値段が高い。と二つ目は、これが暗号は安全かどうかにそれの証明 が, が基本的に、 コンピュータショナリーセキュアル。で、計算の容量として、これが、あの、暗号は安全だったとみんな思ってるんですけれども、これも、完璧に、数学的にはそれ が, が安全かどうかには証明されてないんですか。それが、まあ今、今のところに置いてて、基本的に、えっと、計算容量 と, としてしか安全になってないのでそれ、それでも、あの、大きなコンピューターができたら、 新しい手法ができたら、または、量子コンピューターができてたら、それが解決することは可能になるかもしれません。そして、どうすればいいでしょうまあ、一つのオルタナティブとしては、えっと、プライベートキーの手法を使うことなんですけれども、それが、まあ、あの、何かアリスとボブの間 に, には鍵生成を作る、鍵生成の手法があって、その、えっと、 装置があって、それがアラスとボブ に, には鍵を渡して、アラスとボブ は, は、あの、先の説明した AES または、o、OTP、One-Time Pad に使うことにはできるでしょう。さて、この Private Key には、えっと、アラスとボブを使って、それがメッセージを暗号化するんですけれども、例えばこの場合には One-Time Pad に, に使うと、と とアラスがそれを使ってディクリプトできるんですけれども、ワンタイムパッドを使うと、まあ、これが v e r d サ m Cypher といいますが、その手法を使って、アラスとバブは安全な通信ができるようになります。そうすると、まあ、これがいいことなんですが、この鍵は1回しか 使, って使えないんですね。 で、それが一回それ使い捨てな鍵なんですけれども、そうするとと、必要な鍵の容量はすごく大きいんですが、まあ、この手法、ワンタイムパターンに使うとと、1ビットのメッセージを送りたいなら、1ビットのメッセージの鍵も必要になります。さて、どうやってその鍵を作って配ることにできるでしょうそれが鍵交換、鍵配送といいますが、えっと、 このレッスン の, の, のメインのテーマは BB84 の手法 と, としては、その、その、えっ、ー、と、アラスとバブの間 に, には、えっ、ー、と、鍵配送できること で, では、そのテーマです。それが次のステップか ら, から見ます。